そんなに俺を見つめるなは髪切った勝手に可愛くなるなよはは<笑>俺らは心の同級生だろじゃあケツ出して寝るなよふぅ ふ風船飛んでっちゃっちゃ上ばかり見て投げくな俺がいるグエーもちが喉にじじい生きろ心底愛してるわーわわわわわわわ めの自由を動かして戯れが彩る白昼までされどバルロン万年トローグゴールドエイペクス」3年ダイヤリタイヤあちらは畳めとこちらもたたず成長せぬのは時わたつ性癖こじらせら体で立たずロスマブラちょっぴり腕が立つあぁ働き手ぇ。